こんにちは今日は久しぶりにちょっと洗車をしたいと思います、えー、Amazon で売られているこちらの高圧洗浄機、まあ、試してくれということで、まあ、言われてるんでちょっとこれを今回試してみたいと思いますでこちらのまず簡単な紹介なんですけどこれ見ていただくと、まあ、こちらの Amazon で結構いろんな商品出されているメーカーのものになります で一番のハイライトは、まあ、1500ワットで、えー、こちらの水圧が8メガパスカルと、まあ、いうことですね。で、こちらの定格の流量が、えー、1分間に5リッター。で、水温が40度ということで、まあ、使えるものになっています。以前私もこの動画であの自分で買ったものなんですけれど、あのアパートに住んでたときに どうしても外で洗車ができないっていうのがありました。で、タンク式のやつがあって、それを使ってたんですけども、今回のやつに関しては、まあ、このようにタンク式ではなくて、まあ、もちろんこの一戸建てになっちゃうんですけど、まあ、水道を使って、でこのように、ここ の, この高圧洗浄機、まあ、水を供給してあげて、 で、このモーターの力でこちらつなげるといった形で、まあ、使うとい、まあ、ったものになりますで結構これ私使ってみたんですけど、まあ、これはこれで結構、まあ、便利だなっていうことにちょっと気づいたっていうのもありますんで、まあ、そういったところも含めて、まあ、この高圧洗浄機のいいところを含めてちょっとご紹介をしていこうと思います でセット内容として話が前後したんですけれどもこの高圧ホースそれからこの辺のえノズルであとはこれ結構便利だなと思ったんですけどまっ、あ、けとかで洗う時に使うこのタンク、まあ、この中に石鹸入れとけばえ泡で洗浄してくれるこの辺もお見せしたいと思うんですけれども、まあ、あとはこういったノズルなんかもえついてい じゃあここれのところをですねご紹介をしていけたらと思いますで使う場合は至って簡単でもうそのままこちらの水道のいざ口をひねっておいて水を供給しておけばいいと、まあ、こういったものもよく使われて洗車する方もいらっしゃると思うんですけど使い方はこれと同じですで まあ、ここにも水圧がかかっている状態になっていますので、あとはこちらのダイヤルをひねってあげれば、あとは圧力が供給されるとで。最初はモーターかかるんですけれども、水を出さない限りはモーターが作動しない。まあ、止まるようになっていますで。騒音が結構気になるところかなと思うんですけども、まあ、ビデオで まあ、聞いていただければと思うんですが、まあ、夜はまあ間違いなく使えないぐらいの音量にはなってます93デシベルなので、まあ、そこそこ音量としては高いですけれどもあの近場で芝刈り機使っていらっしゃる方がいるんですけれども、まあ、芝刈り機の音量よりもちょっと低いかなっていうぐらいの感じかなと思いますで今日は私の、まあ、こちらの、まあ、355 こちらの方を、まあ、久しぶりに洗車ずっと洗車してないので、まあ、こちらをちょっと洗車をしてみようかなと思いますでこれ も, もコーティングしてあってよく、まあ、コーティングするとこういったメンテナンスキットっていうのがついてくると思うんですけども、まあ、このシャンプーも僕あんまり使ったことがないので、まあ、これコーティングポリマーを落とさない 専用のシャンプーコーティング屋さんでコーティングしてもらうとこうついてきた専用のものになりますのでこの専用のキットを使って、まあ、こちらのシャンプーを使って今日は洗車をしてみたいと思いますここに書いてあるんですが、まあ、希釈率っていうのがあるので4リッターに対して本材 10g ということでちょっと入れすぎたっていうのがあるんですけども、まあ、このぐらいですね50ミリリットルぐらい以下ぐらいこのぐらいまで入れて でまあ、実際に試作してで洗車してみたいと思いますでこれ自体はおそらくノズルの先につけるものになりますまずはこっちのノズルからちょっと試してみたいと思いますでこちら入れますで、まあ、ローラーついてますんでまあでもこれ後ろにローラーがついちゃってるから で、先ほどのノズルでちょっと試してみたいと思いますまず試し武き、まあ、こんな感じで幅広くこれ結構水圧としては低いんですけれども、まあ、こんな感じですでここをこういうふうにここに書いてありますけど、ね、ここ回すと水圧が強くなるとこんな感じです れるぐらいの頑固な汚れの時にはこれを使っていくとでまずこの幅広のやつで洗ってみたいと思います洗濯時はまず上から水をかけるというのが接触になります下からだと下から上だとせっかく洗ったものがまた 上にかかって、また下が汚れるっていうことがあるまあ、体の洗い方と、まあ、同じですこんな感じで。す、まあ、そう、結構、使ってると。ホイールアーチの、こういったところなんかも。綺麗に、こう、取れますけど。まあ、ブレーキ側のハキャリパー自体も。綺、え、麗、ー。ジェラールのボンネと結構。 そこが弱かったりする場合もありますのでまあ、あんまり強い気圧で洗わない方がいいかなと思いますこのぐらいの気圧で軽いぐらいの方がちょうどいいかなと思います、はい、でエンジンフードはですね この時代のフェラリとかですと水が入っちゃうんで、まあ、僕の場合あんまり直ではかけないんですねだからあとでもう水洗いをするというかあの拭いてそのまま洗うようなイメージなので、まあ、ここは水はちょっとかけないんですでグリルのところも水入っちゃうんであ下回りだけ。あら ありがちなこのホースですでこれ高圧になってるんでこうなっちゃうとホース伸びないんでちょっと一回圧を抜く必要っていうのがありますちょっと面倒くさいですけどね、まあ、こういう感じででそうすると圧が抜けますんでこんな感じで伸びるようにはな もうちょっとこの辺が使いやすいと非常にいいかなと思うんですけど、どうしてもこう洗車するときって、このホースのこのね、巻き付きがね、結構めんどくさいですよね。もうそこが結構嫌で、車をわざわざ移動させなきゃいけないとか、まあそういったこともあったりするんですけども、まあこれもちょっとね、その辺が必要かなと。はま、い、ずかけます。 はいで、まあ、こっちまでちゃんと伸びますんで日本だとねそうでもないんですけどもそこで海外アメリカなんか特にそうなんですけども今あィリピとかでも。 新車系の<笑>あのこうはみんなこう、フィギュア外でやりたがる人が多いし、ガレージに行ったりする人が多いので、うんまあ、そういう意味にもあって、そういった趣味の世界で好きな方がすごく多、うん、い人もというのもありますので。うんで 地域的なとこですね、日本だとやっぱりこ車の一つを比較る と, と、うん、都内に住んでる人たちいるとかうの、ん、で、まあ、都内で電車を使っと、あなたね、それでも人で電車するっていうのはできないんですけれども、まあ、海外、北米とかですと、一戸建て住んでるとか、ま構、あ、そういう時なんですけれども、なすごくいい場所で電車ができるっていうのは、やっぱりいいです。 まあ、ちょっとこう巻きついちゃってますけど、それなりの長さがありますんで。まあ、車が起こさなくても。ちょっと。左右持っていけるようなあます。感と。まずはこれ、汚れを今、ね、落とてる感じで、しらくこれ、こう、全然いかしてなかったので 雨降ると本的には止まらないですけいっぱい切ったら、あの、エドが別で吹き上って、カバーが結て、決まっちゃうっていうのが、ほとんどなんで、噴車ほとんどしないんですけどまずこうん、やって残り、うん、を取りますと。はい、これが今シャンプー入れたやつなんで、これでどうなるかちょっとやってみたいと思います。 おそらく吸引されて負圧で吸われるんでしょうけどこんな感じですね結構で、これ原液入れてるんですけど、まあ、原液入れてこうやってやってやるといいかもあこれ結構便利ですねあんまりシャンプー使ったりしないんですけれども、まあ、シャンプー使うのがめんどくさい人はいいかもしれない でも結構これもうすぐなくなっちゃうんで、やっぱりこれタンク自体は薄めたものを入れて使うべきなんだろうと思います。ちょっとこれもう一回入れ直します。はい。今ちょっと希釈して、えー、半分ちょっと入れたんで、これでちょっと試してみたいと思います。これでも十分泡がさせますんで、そういった鉄拳で 洗浄するっていうのは、結構これ、便利ですね。これちょっと初めてなんですけど、まあ、ほんとこういったものが付いてるっていうのは、まあこれはいいかもしれない。かなり便利です。こうやって、まあ、すぐ、鉄筋自体は当てなくちゃうんですけれども、 今もう石鹸自体がなくなっちゃったんでもう一回入れ直します。今度は満タンにしましたんでこの状態でやってみます。<音声>まあ残量を少し気にしながらやった方がいいかもしれないですね。何回か交換しないといけないという問題がありますので まあ、これはいずれにしても結構便利ですね。 こんな感じで石鹸で洗うっていう意味においてはすごくこれ便利なものだなっていうことをすごく感じたところになりますでこの石鹸が切れちゃったらあとも水にまた戻るん で, でこれで水で流していきます、まあ、こんな感じであまり吸いやつが強くないんでまあ気にせず流していけるときに ま回、あの車のね、車の入れ替にもよりますけれども、一見、まあ、3回ぐらいは入れないと、ちょっと十分には洗えないかもしれないですね。誕生日の場合は、3回ぐらい入れ替えて、まあ、やってす。 このモデル自体もこれ結構軽いんで今片手でモデル持ってやってますけど結構これ軽いですね軽快で動画撮ってて全然普通に片手で使えるぐらいあると使いやすいモデルなのでま女、あ、性の方でも全然使えるぐらいの ものにはなっているかなという思います。非常に使いやすいじゃないかとんでますね。まあ、これはタンク式じゃないから、まあ、水のことも気にせなくて済みますし、まあ、これ、1分間に4リターなんで、ちょっとね、火で放出してしまうっていうのがあるんですけど、まあ、これ水なので、水道から結局、 供給してくれるやつなんでまあそういった意味では自分のことをこう責任せずに払えるからまあこっちの方がまあ引っ張り出よねいいですねただアパートとかマンションだとどうしても払える場所が限られてしまうっていうのがどうしてもなっちゃいけると思いますのでまあそういった場合は探索的なものの方がまあいいかな といも、まあこれ、雨でも全然、急に濡れた車にはなってるんで、まあ水をかけても特に問題はないんで、ちょっと楽しみに水をかけてやってみようかと思います。まあまり熱がこもっている時にやっておいと、あの、排気系、いきなあの、熱い排気系の駅マニとかかかってしまうと、 エンジンの部品を開くと、サーマルッスを受けることきになるので、まあ、その辺ちょっと気をつけた方がいいですね。あんまり、いきなり、急冷させちゃうと、ヒートョックがかかってしまうので、そこだけ気をつけてもらえるな。そんなに、熱くない状態なので、エンジン自体がそんなに熱くない状態で、車を出して、間もない状態なのであれば、まあ、特に問題はないかなと、とは思います。 まあ私の場合もこれ今出しただけなのでちょっとまあかけてみたいと思います、まあ、こんな感じでパーッとま空気的な周りがちょうど時間かけてはちょうど入っちゃうんでまあ軽く、まあ、こんな感じでかけ て, てあげればはいはい であと、最後なんですけど、まあ、今までこちらのノズルを使ったんですけど、まあ、最後こちらのノズル使ってみようと思います。これは特に切り替えとかないので、まあ、そのまま使うだけなんですけど、おそらくこれ高圧で噴射するものかと思います。まあ、こういう、ね。まあ、これ結構圧力強いので、 こういったちょっとボディー痛めそうだなっていう方には締めた方がいいかもしれないません。 はいであとはもうこれはウエスで拭き取って完了ということでやっぱりこれ高圧洗浄機があると。 非常に便利です特にこのシャンプー僕なんかシャンプー使わないんですけどめんどくさくてシャンプー使わなかったんですけども、まあ、シャンプーを使うということにおいてはすごくこの高圧洗浄機、まあ、こちらです今回紹介したのはこちらなんですけれどもこれは結構このタンクが使えてシャンプーと同時で噴射して洗浄ができるっていうところが、まあ、すごく使い勝手として、まあ、いいところかなと思いましたでそれが1万3000ぐらいで 変えてしまうということなのでまあこれは結構買って損のない高圧洗浄機なのかなと思いましたはいってことで今回はこちらの高圧洗浄機をご紹介をいたしました当チャンネルでは車のレビューも行っておりますまたガジェット系も